に住む魔族のマスターとリコさんとリョウのおかげでなんだか色々と分からなかったことが分かってきましたマが玉桜ちゃんを好きなわけとかシャミ子10年前のことを思い出して今こそムバの力を使う時だ酸っぱいものはだ